動画を見てていいただきまましてありがとうございます旅すす旅る着物なしバオシンですこの動画面白いと思っていただけたらコメント高評価グッドボタンチャンネル登録をお願いします鳥取県旅行もクライマックスに近づいてきましたそろそろおいしいものが食べたいところですねというわけで去年の話になるんですけれども大変視聴者の皆様からご好評いただいて今も再生していただいています鳥取県が誇るご当地ラーメンこちらの元祖のお店を 皆さんにご紹介したいいと思います銀座で僕が食べに行った神徳という牛骨ラーメンの名店こちらは実はと本家本元の本店が東白郡の琴浦町にありますその本店の元祖の味をこれから食べに行きますので是非最後まで見てくださいでは今回の旅を始めていきましょう では、上戸君一号店到着しましたので、ご紹介します。これが上戸君一号店でーす<音声>。というわけで、今日は家族と一緒に、まあ 出演はしないんですけれどもカメラの前に出ないんですけれども家族で仲良くこの神徳赤崎店1号店さんの元祖の牛骨ラーメン食べたいと思います。行きましょう というわけで無事に神徳赤崎店さんの店内に入店することができましたこれからメニューを注文しますメニュー表なんですけれどもこんな風になっています15店さんのメニューこんな感じで牛骨ラーメンだけじゃなくて味噌ラーメン豚骨ラーメン焼き豚ちゃんと定食であります ラーメン以外の定食かなり充実していますねこんな感じになってます今日はたくさん動きもありましたのでちょっとアルコールを入れたい気分ではありますねああ牛骨ラーメン 赤崎店さんで気をつけていただきたいことが一つありますそれはクレジットカード使えない支払い方法は現金のみということでご注意いただきたいなと思いますでー、はいはい、うちの両親と妹ちゃんのオーダーが来ました両親の方はコスラーメン定食妹ちゃんはラーメンのショーです はい、ということで僕のオーダーも来ました僕が頼んだのはラーメン大盛りの横綱麺定食です早速いただきたいと思いますいただきまーす<笑>はい、ではこちらの青ンの専用前掛けただの手拭いですけどこちらをセットアップします<笑>そして 缶ビールも頼んじゃいました。これでいきます。あんまりうまくないかな。はい、ビールでーす。じゃあ、しつけの一杯いただきまーす。うまいっす。 もう一杯だけビールの子が先になくなりそうですけどじゃあいただいていきましょう一番僕が欲張りだったかもしれないすごいですよでも普通出てこないコロッケがついてるコロッケなのかわからないけどじゃあこのコロッケを先にラーメン食いよって話コロッケに。 になっちゃったというところをお受けいただきますお行儀は良くないかもしれないんですけどねじゃあ、いただきますじゃがいもがぼくぼくだじゃがいもがぼくぼくだおいしいこんな感じの感じじゃあね、ラーメンいただきますよ レンゲもあるで、レンゲも使いながら一年ぶりの味だ一年ぶりに一年ぶりに久しぶりに味わうこの味わい あっさりとしてるのに食べやすくて何回でも食べたくなるこの味もういっぱいんーやっぱりこれがね鳥取の味ですよビーフフレーバーにこのラーメンが絡む絡む素晴らしいラーメンの トッピンングは本当シンプル卵でしょそれからこのチャーシューでしょそしてネギそしてのメンマこれだけシンプルイズベスト最高最高イズ最強卵一っにいっちゃった<笑> うん、超太麺を使う場合もあるじゃないですかつけ麺とかねあれはなかなかつるっとはいけないんだけどこの牛骨ラーメンの場合であればつるっと入れられますね、はい、チャーシューもいただいちゃいましょう天国にいる気分気分はヘブンダジャレが強すぎるわ、はいという 幸せだな、僕は幸せだな僕は幸せだな僕は本当にうまいではね僕の感想だけを聞いてもいけないので妹ちゃんに感想をリアクションで聞いてみたいと思います上徳さんのラーメンはどうですか なんか震えが来るぐらいい美味しいそうです、まあ、妹ちゃんのリアクションはすごく良かったの、ね、で今度はバオシンパパ僕のパパの方にも僕がいろいろやってる間に食べ終わっちゃったので上徳さんのラーメンの感想を聞いてみました上徳さんのラーメンどうでしたかすごく寡黙なんですけどもうまかったというリアクションでした最高です最高の笑顔をいただきましたというわけで上徳赤崎店さんの横酢ラーメン定食全て完食しました ご最後まで見ていただいてありがとうございました。